皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月20日、超便利ツールの福引きで、久々に1頭が当たった記念として、1頭の商品をバザーで買いました。2つで120万ゴールドくらいだったので、割とお買い得な感じがしました。そして、今日から海開きの季節イベントが始まりました。今年もアーナイさんのお世話になりまくります。 今回は新作イベントということで、ようやく次の新しいお話になりました。なんだかんだありまして、ダイオキッズの姿になりました。でも、この姿はいくらでも自由に変えられるので、安心ですね。それからさらにいろいろありまして、いにしえの金貨を手に入れたところで一段落です。ふわふわサメバーンは、このいにしえの金貨と交換するというわけです。その他の交換アイテムも魅力的なので、毎日1回はやらないといけませんね。 海開きのイベントといえば、知る人ぞ知るパタプラさんです。今年も無事に、ぷかぷかと浮きにやって来られました。パタプラさんに会わないと、本当の意味での海開きが来ないというわけです。そして、パタプラさんの苦悩は、まだまだもうちょっとだけ続くみたいですね。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴、ありがとうございました。